やってみようかな、はい、どうしようかなそこら触ってほしいからあんた触ってくるあんたも触ってくる、うん、<音声>このままじゃで舌やってもらおう持っいね、えー、俺も触ってい い, 俺, て い, い俺は触らっといて<笑><笑><笑> な, んなんでやよすごいねあさかあかんっ言われるとは思ってなかった誰が俺、うん<笑><笑> ははいゃあった、えー、傷ついい、うん、<笑>おおほんまやなホットドチーノ。おつおつ まだそこでも1個目で開けたたっってももよい私くじ引きとか当たったことないしあそうな、ね、でも筋引きはあかんけど相変わらず大吉しりいいリンゴののかた感じののの段階にやつ。や<笑><笑> そこでは行くここよ。